はーいはーいとか言って<笑>えー、成沢でーすえー、と今日がもう何日日が何目目かか忘れちゃったななのかなで今ねキャンプ場を出ましてこれからもうちょっとブライスキャニオンの中で取り残したものを撮影してその後ホテルに向かいますで明日がホーズ集弁といよいよ最終撮影地に向かうと。 なんか、面白いものがあるらしいよなんか、買い物しちゃおっかな<笑>お土産を買いましたよえー、こっちがねユタ州のナショナルパークの紹介本なのかな結構ね、写真が多くて定番構図の写真が割と載ってるんだなっていう感じで、ちょっと勉強のためにこれ買いました ブライスキャニオンわかりやすいやつがなこれちょっとかわいくない？ええー、とですね。なんとここで衝撃な事実が、私は昨日突っ切っと行、えー、ってたところがですね、まだブライスキャニオンのね入り口のなんだって。だからまだまだ奥があって全然見てないよということを言われまして、これから奥に行ってそこからこう順にあのブライスキャニオンの えー、まあ名所というかね観光できるところそのいいところっていうのをフォトスポットをこう巡っていくっていうのを、えー、やっていくことになりましたレイインンボーポイントにやってきましたここはブライスキャニオンの一番奥らしいですこっからこうえー、どんどん今入り口の方に向かっていこうとなんですけどまずここっから見てみますあっ<笑><笑><笑> 俺全然取り切れてないね<笑>全然時間足りないよこれちょっとこっちも見てください皆さんこれ、うん、<笑>うっ<そ>ー<笑>ちょっとスケールが規格外すぎる な, なんか歩く道がちょいちょいあるみたい な, なんかトレイルできるんじゃないか こっちが来た っ, ってことですねで春先来たらこっちに山の方がかかってるってことだよねすげえなあのなんかこう軍艦みたいなの山の上に来るんでしょやばなんか構図はもう完全に制限されますけど一度は撮ってみたいなって思うよねこれね手すりがあるから結構高めに三脚設置して撮んなきゃいけない はい、レインボーポイントからこれすぐ近くです予備馬ポイントっていう看板を発見こっちに行ってみますンここポイントでしたっけあっなるほどね南じゃんこっ ち, ち今ここだからとにかくこうドーンと天の川ですよ<笑>ドーンと天の川ですよなるほどじゃあ次行きましょうか どうでもいい話なんですけど、こっちの人の観光客なのかわかんないですけど、こっちの人の持ってるカメラはね、一眼レフでさ、ほとんどね。ミラーレス使ってる人いないよ。どう不思議ですね。でなん か, か海、海外の人の手のサイズだとミラーレスはちょっと小さいとか、なんかそういう話聞いたことあるけど、どうなんでしょうね。アメリカはでかい車が多いね、やっぱね。燃費はあるそう。燃<笑>費 結構日本車が多いんだよねホンダとかトヨタとかスバルもあるしねおバイクはしないバイクもでかいねバイクもでかいね日産 も,、ね、も発見ここはですね今のレインボーポイントから数分車で数分のところの名もなき展望台なのかな何このひょうきんな形の岩<笑> こ, こういうなんか南国系の魚いなかったっけ頭がゴツゴツしてる。うん、もうかっこいいじゃん、これで天の川とかね。かっこいいじゃん。あ人いるよ、あそこに。見えるからこれこるかな人のほ登ってる人いるよ。うお、めっちゃかっこいい。うお。手振ったら気づくから。うーああ、気づいてくれた。気づいてくれた。手振ったら気づいてくれた。うーん。 ええええ。じゃあ次いこうかブラックバーチキャニオンバタバタバタってこれ聞こえてるかなすげえ羽音の音のバッタがいてあれあれあれあれ撮影の時に何かなと思ったんだよねすげえ羽の音のバッタいるんですよ、はい、罰金高い100ドルペナルティって書いてある だから鳥の頭をした岩があるっていうところみたいどれの<笑>すごすぎてる<笑>どれがどれだかどれのことを言ってるんだすげえなあれかなあれかなブラックバウチ どれがブラックバチなのかこれかなどれがブラックバチなのかはい、アグアキャニオンっていうことでできました。なんだあカラスでかい。え、カラス映らないカラス映らない。カラス映らないあれ餌あげあげちゃダメじゃないの餌あげちゃダメじゃないのカラスでかいんだけど、レイブンってやつかな ちょっと今よくない場面を見せま し, ました、ね、ああう、それそれそれアグアキャニオン赤いねうわ、えー、これまたすごいなすげえなんかこの鉄塔みたいなやつもかっこいいねうわ映んないえーとねこっちが東 南, 東南あ、ここ南だから今来てもいいね立つ天の川がうん立つ天の川が取れますねはい次の展望台いっぱいあるね展望台いっぱいあるねナチュラルブリッジナチュラルブリッジっていうところですねあ近い うわ。あ、これか。ナチュラルブリッジ。うわ。すご。すごいな、これ。わーン。ええー、ぐいな、この岩のアーチ。シープクリーク、スワンプキャニオン。素晴らしいじゃないですか。 すごいマジかここでこうホーリーグレールで天の川ドーンができるんですよここはいというわけ で, ここです、ね、サンセットポイントエベレーション8000これ標高の子だと思うんですけどなんかメートル換算がちょっとよくわかんないですけどねここが一番有名な場所みたいですでこのナハボループっていうんですけどこれが有名なんですよねじゃあこれいきましょう やっぱ人多いね<笑>わあ最初のブライスキャニオン来た時 こ, こ夜に来てるんですけど昼間の空気私今初めて見るんですけどねすごいじゃん<笑>すごいねこのなんか風通感が密集しててすごいねこれあここねここをこの間夜に来たのああ こんんな景色だったんだ。った一応写真は撮ってるんだよね写真は撮ったんだけどこんなところだったんだははは人が多いなああ、こういう景色でこっちの後ろには天の川があったわわわわわ 今この下の道を降りていこうとしていますこれを行ったのねここに行ったんだそうそうあのねここで撮影した時なんですけど下でこう楽しく撮影したんですよこう下の方でね夜に来てでそしたらさめちゃめちゃいいところでうんちしたくなってさ<笑>もうこれはやばいってぐらい急に来て 急いでこの道を登ってですね、前半しながら。で、駐車場のトイレが閉まってて、キャンプ場まで、キャンプ場のトイレを使ったんですけど、最悪ですよね。もうこんな風光明媚なところで、ノグソはマジ勘弁と思って<笑><笑>、ね第2。第1波、第2波が来て、第3波が来る前にちょっとあの処理ができました。危なかったです。 すげー、うん、これはすげえやさあ、こんなとこ夜歩いたんだねいやもう夜来た時点でやべえとこだなと思ったんだこのこの手すりないしさ一発で落ちるなと思ったんですけどやっぱ 昼, 昼来たらめっちゃいいとこじゃんでこのあとこっちが多分ナホバループの こ, この辺ももう星取ったもんだよな 足元もお世辞にもこう歩きやすい道じゃないですこういう人があるからずれて行きやすいんだよねすごいこの周りからとかちょっと怖いよね回って このよとん横どうなってんのみたいな、ね、あここまで来たんだねこの間はここまで来ましたあおっとおっとた来た来た来た来た この間ここでちょっと星取ったんだったよな確かね、うん、これもう帰りは ト, ラトレッキングだよね軽登山ですよああこれこれこの間ここまで来てゲリったんだよな<笑>これが那覇ボループっていう場所で、はい、こういう道になってます結構有名な場所なんで知ってる方も多いんじゃないでしょうか 撮影してますちょっと夕焼けでその空がヴィーナスベルトが出てくるシーンがどうしてもちょっと撮りたくてですね今撮っているところですこれから日が落ちちょうど日が落ちるところですねこれからどんどんどんどん地平線をに近づいているあの光のカーテンが上へ向かっていく感じになると思います で、もう一個撮影しててこれですね Z9 でこれ SSE つけてるんですけど SSE とつけてですねこの岩とそれから暗くなったら星が出てくるっていうホリグレルを撮っている感じですねなんかね、撮影旅行ももうちょっとで 終わりとなるとちょっと寂しいですね今回の撮影台でちょっと成長した自分になってればいいなと思いますけど